妻と食うシリーズ第2弾ということで、あの前回の企画が個人的に楽しすぎたので、今回も食べていこうかなと。で、ちょっと前回やった時の動画はまだリアルタイムでは編集公開してないので、えー、皆さんのねコメントをまだ反映できてないんですけど、今日はケンタッキーとデザートにミスド。食べたかったから。食べたかったから買ってきたと。<笑>死ぬほど買ってきたね。まあ普通にもちろん食いたいんですけど、 それととは別によネットでさ、ちょっと調べたのよ実はこのチキン白米合う説ああこれちょっと試していこうと思うんだよねえどう思うってい や, いや食べたことないからね予想どうなくはないじゃない俺個人的にはあるとかないとかじゃなくてうざいだと思ってるよねなんかもう、まあ、とにかく手がベチャベチャになるじゃんあまあそれはねでお茶碗と箸持たなきゃいけないじゃん、うん、それがなんか合うとか合わないとかじゃなくてうざい忙しいと思うんだけど<笑>まあちょっとまあ食べつつ これご飯と合わせてやっていこうかなと。はーい。はい。あ飲み本か、うん。そうそう。まずはそっちがまずはよ。まずはか。まずはだよ。酒よね。そうです。酒酒。とりあえずこれビールこんな感じ。これショート六本。これ丸く。あそうそう。今日も。そう。ひとまずまあ空に乾杯するべ。<笑>いやお疲れ様です。お疲れ様でーす。はーい。 とりあえず食べていく、く、はい、こここれれちょっととろう。う、はい、一番ままいいだかから。いくよ、わーただきます。いい。ただきます。はい やっぱこれですよねっていう、うん、うまいたまにたまにっていうか定期的に食べたくなるんなよねうんあのさ今さコンビニとかでもさホットスナック系こういうチキンあるけどさ、うん、やっぱ王者だよねうんうよ。はーいうんうんうんうん、うんうん うまそう。うんうん、<笑>うまい。うまい。なんか鶏皮好きじゃないけど、ケンタッキーはやっぱ食べたいよね。ああわかる。うん、ケンタッキーはもう許せる。唯一許せる。うんうん、それビール流しじゃないのそこで。飲み方。<笑><笑>飲み方<笑>、うん。うん。うん。ま、う、い、んうんうんうん。うまい。うまい。<笑>やっぱうまいな。手がいかれるな。 手は一撃だねでこれ骨あんあ、それこれ食いたいあ、うん、げる、うん、サイドメニュー4つついて2400円ぐらいだったんだよね、うん、確かだからさもし1万円近くやるとしたらさ、うん、これ4バレル分ぐ食わないといけないとことでしょでも俺はもう4ピースぐらい食ってすごっ早っもうこんなに 残骸が。あ、あ違うわ、今日の。裏企画忘れてた、ライスよ。あ、忘れたライス。チキン2個食べちゃった。チキン二個食べちゃった。<笑><笑>まず米ねあ。ありがとう。ワの米。米。これね。からの。からの。ほら、前回行数やった時に、これ余ってるから、1キロの。タルタルソース。じゃ、ちょっとこれで、チキンで食おうよ。ちょっとこれ。いいんじゃない、一番。 どうなん<笑>うーん合うん、ね、めっちゃうまいほ、うんと今撮ったところはさ別にめちゃくちゃ脂っぽい部位じゃないから、うん、あれなんだけどもうそもそも衣のみでめちゃくちゃ合うからいやめちゃうまいよ信じてないかもしれない<笑>なんか、ね、全然信じてないかもしれないなんそうなんだって感じ<笑>なんかね<笑>心がそこまで動かないあまあうま い, 甘い のかな何を喋ってるかわからんのだけど<笑><笑>ケンタッキーの炊きご飯とかさ、うん、バズったりしたじゃない、うん、それがうまいってことは、うん、白米にも合うよねうん、そうねちょっとさ、行こうよあーデブ飯すぎるね結構豪快にのせた た, <笑><笑>ただのデブ飯なんだけど、これあ、あの、やばい全部食べたじゃんいや、肉がなかったああ、そういうこと<笑>だけどタルタルだけ口に入ったと<笑> あのね、うんうん、あのね、肉がもう残りなさすぎて、結論、俺は今、タルタルでご飯を食った。<笑><笑><笑>そこね、ちょっと食べにくいかもね。うん、うん。でも、合うと思う。うん。うん、基本的には美味しいと思う。でも、結局、デフォをこうやって食うのが一番美味い。あ、まあそうだよね。うん。<笑>ちょっと俺の場合にこれ、チキンご飯いっちゃってよ。かじってからのご飯、かな、うんうんうん、はい。 いやいいネタをありがとう<笑>どうちょっとよくわかんないけどちょっとよくわかんないけど美味しい美味しいよね、うん、おかずとしては全然ありだけど思ったより全然いけるねいけるよね、うん、ちょっとタルタルいってよタルタルねうんうん、うん、結局タルタルご飯なんだよ、ね、それは、うん、もうマヨの方がいいかも。 ああ強すぎる。うん、うん、強すぎるかも、うん。タルタルはいらんのご飯と一緒やっぱそうだよね、うん。結論、タルタルはいらん。うん。今日はさすがにあれだね。あの、餃子みたいにおかわりはできないかも。違うものを持ってこない限り、ちょっとおかわり。うんうん。大丈夫って、うん<笑>うんうんうん。ちょっとコメントとかで、もしあったら教えて。あの、俺私は。うちは。うん、うちは、米あるよ、<笑>みたいな。どれぐら い, いんだろうね。 とりあえずバーレル。バーレルは完食。何食いたい？一回さ、ホットパイ食べたいんだよね。あ、ホットパイ？あ、ポポえ、ホットパイポポポ ポ, ポ, ポ, ッポッ。まあどっちでもいいわじゃあこれ食べて。ポットポット。これってパイシチューみたいなもんなのこれって？あ、そうだと思う。真ん中からだね。で、うん、真ん中やってこう入れる。あ、う、あ、んうんうんうん。おお。おとしっかり残ってんじゃん。うん、えめっちゃうまそうなんだけどやばいやばいやばい。ああ。なるほどなるほど。はいはいはいはい。いただきます。はーい。うん。 ど う, ようんコーンポタージュと、まあ、シチューなんだけど、うん、コ, ーンコーンクリームシチューみたいな あ, あ普通のシチューではねえんだ子供が好きそうな味かもう ん, う, ー ん, う, ーんうんうんうおいしい、うん、ちょっと甘くて、うん、でもシチューではないね確かにそうそうそうそうそうコーン果が強いよね ううん、コーンっぽいこれこう言ってもいいここれ、言てもの周りそう言ってもいいかもしれないけどそう言ってる人初めて見たうんパイっていうかさ美味しいクロワッサンだね、うん、味も初めて食ったけど美味しいこれね、うん。でもこれにさ2個ぐらいのチキン食べたら普通の人はお腹いっぱいだねうんお腹いっぱいだねうんこれ買ったんだけどさ結構これ好きなんだよね普通のチキンも好きなんだけど、このクリスピー 音がうん今結構お腹いっぱい普通にいっぱいまだ食べれる あ, あよかったまだ食べれるし食べるミスドあるから あ, あそうだねちょっと忘れてミスドありますからイケテッキーしか頭いないあはこれにさタルタルタルタルあーそう合いそうだねうん竹を片手に タタルタルが<笑><笑>、うん<笑>うん、あ, あわ絶対俺バドあるじゃんアメリカっぽくしようってことであの今回あのバド買ってきたん で, なでパッケージが変わってるバドいただきますあやっぱそうね別にうまい混ぜとかじゃなくて、うん、水よね、うん、バドって。 ツイスター食べるツイスター食食べべるる、うん、どっち照り焼きかペッパーマヨか普通のペッパーマヨにするペッパーマヨああ、うん。ちょっとペチョッてなっていいねいただきます、はい、うんうんうんうんうんやっぱなんだかんだケンタッキーってバーガーとかツイスターとかさ、うん、チキンに比べて頼まれにくいけど、うん、めちゃうまいよね、うん、ちょっと俺照り焼きの方食っていい あいいいいちょっと開け る, と, あるあ と, とこういう照り焼きがゴリッと入ってる、うん う, んうん、うまっうまいうん、まっいペッパーマヨも美味しいけど、うん、ちょっとやっぱピリってくるから、うん、ちっちゃい子とか辛いのダメな人はそう、ね、ダメだもんねやっぱ大人にはこう照り焼きはさもったいにしてる感じだから、うんうん、きつい人もいるかも甘みあるからねうんうんうん でもさ、ま結構お腹いっぱいになってきたの。やっぱビールでも腹膨れてるし、まだ5ピースなんだよね。私めっちゃお腹いっぱいになってきた。めっちゃお腹いっぱいでしょ。うミスのあるよ。ミスのは無理だね。<笑><笑>うん。めっちゃ食ったけど、まだ全然あるよ。 チキンフィレオチキンフィレ多分バーガーが健太、うん、のこのバーガー好きなんだよねわ、うん、か る, かるこれってさあ骨なしチキンと同じなのかなって思ってたんだけどうん違うのか違う今、うん、違うと思うと う, うんこんなパパってたって無念っぽいあじゃあ一緒なのか な, なんかもうちょっとジューシーじなったっけ、うん、ちょっとかんな、ね、い ちょっとわかんない、あの<笑>責任持てないことは、人に言えないなグレーで<笑>あと、時間経ってんのもあるよねああ、うん、しょうがないな、それは<笑>俺らの責任だな今、腹いっぱいだけどやっぱ最後でもうまいと思ってんのがすごい、うん、やっぱ、ケンタは、うん、ファストフードで好きならば食べたいって思うケンタッキーが一番うん やっぱ他のファストフードってイメージだけど日常使いするじゃん。テイタだけ唯一さ特別感ない。うん、なんかなんかクリスマスってのもあるしさ。イメージもあるしね。うん、うん。<笑>はイぱやだね。パ イ, パイ食べない。パイは。パイは食べるか、うん。チョコパイ。ちょっと食べよう。うん。うまい。チョコだけど濃いココアっぽいさもある。あうん。うんふ、うん。うん チョコ好きなほら、うん、食ってんなあ結構言うてもちなみに腹何分目結構もう 9.5 とか 9.5? 俺もちょっとこれが最後かなあのチキンはしたらした ら, しちゃら<笑>ケンタッキー食い終わりましてちょっとじゃあデザートに、まあ、買ってきたもの全部じゃなくて、うん、俺軽く食うわどうなってんこんな感じ1ンで。うん 日産限定のやつであの娘に買ってきたやつだね、うん、久々に来るんだけどうまいでしょうま い,、ねうまいよね、やっぱうまいわうん、うん でもやっぱはポンデってシュワ ー, ーコーティングのシャクっていうサクよりもちょっとしっとりしてる、うん、食感とこのもちっとしたポンデの食感が好きなんだけど、うん、結構さ限定のポンデとかってさチョココーティングされてあるじゃん、うん、あれ俺めっちゃ嫌いなんだよねゴ、うん、リっていう食感とはこのもちが合わなくて、うん、うっすらシャリってい う, う, う、うん、お前はお前だって欲しい、うん、なんかもうこれがうますぎて、うん、アレンジ利かない代表だと思ってる うまあじゃああとは自分で食ってて買ってきたノルマはこれで最後エンデルフレンチ あ, あミッタードーナツさんって基本生地うまいよねいわゆるコンビニやドーナツとかあと他のドーナツ屋さんとかと比べてもこの生地に脂肪が多い気がしてんなんかふわっとして軽い食感だなってやっぱそれは思う、うんうん、うんうんま<笑>た じゃあとりあえずごちそうさまでしたしますかはいじゃあちょっと最後に聞きたいまあケンタッキー全部美味しかったじゃな い,、うん、いこんな美味しいケンタッキーさんに対してどれが一番うまかったなんて野望な質問をする気はありませんただ一個だけ聞きたいっ米とはありかなし、うん、か, か個人的にでいいから鑑定をお願いしたいあり だけどなくてもい い, <笑>なくて い, い<笑>味はめちゃくちゃありでも別になくてい い, い, い俺らがのんべえだからかなそうそうなんだよ子供の頃に親にご飯として麦茶と健太とお米置かれたら、うんうんうんうん、ごちそうだって食べるごちそうだって食べるレベルで<笑>、うん。うん 相性は良かったね。まあ、ちょっと気になる方というか、いや、そんなことないでしょって思う方はね、ちょっと一度やってください。そんな感じで、で今日は終わりましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。した。